平成29年8月8日、阿蘇市内の巻にある阿蘇内の巻ファミリーパーク遊び場で、保育園児たちがブルーベリー狩りを楽しみました。ブルーベリー狩りを楽しんだのは、熊本 YMCA 赤水保育園の年中組の園児17人で、まず遊び場のおじさんから、 ブルーベリーの摘み方について説明を聞きまし た, ましたそして園児たちは紫色に色づいたブルーベリーを1個ずつ丁寧に摘み取っていました遊び場のブルーベリーは4年ほど前に植えられたものでこれまでは遊び場を訪れた子どもたちにブルーベリー狩りを楽しんでもらっていました今年からはブルーベリー狩りを 市内の幼稚園や保育園に呼びかけたところ熊本 YMCA 赤水保育園の園児たちが訪れてブルーベリー狩りを行ったものです遊び場のブルーベリーは消毒がしてないとあって園児たちは摘み取ったブルーベリーを甘くておいしいと言いながら早速食べていました園児たちはおよそ1時間ブルーベリー狩りを楽しんだ後近くにある うちの巻仮設団地を訪れて、仮設団地の代表者にブルーベリーをプレゼントしました遊び場の職員によりますと、ブルーベリー狩りは8月中旬頃まで楽しめるということです